はい。何するんですかね。はい、あのフランキにあ孵化に入っている卵でまだ出てこない子たちの穴を開けていくというのです。はい。はい。これ入ってるかな。入っててほしいね。早くピンマイク欲しいね。そうだね。はい、ではどんどん。 本当は全部出ててほしいってこと<笑> ありやはい、無ランでした。 ちょうどまたすでに行きましょう。基準目はあれだね。無精卵がなかったから。そうね。無精卵一個だけだったよ。よ, よで、しても確認で色々いろ排除してた。 割れないねえそう。<笑>全然割れないんで割れ 他にも個性があるかな。うん。これはなんか息をしている。息をしているような気がするね。今ペンチでバンバン叩いても割れないぐらいだからさ、中身はどうなの？そうね。あ、発生中止っぽいかな。な, なるほど。こんな感じで血合いは入ってるんですけど。 すら、ちょっと行ければ。ああ、なるほど。でも、もう、避難になることはないでしょう。なるほど。残念。残念。せ<笑>い中止なんてあるね。何が影響するの、せい中止になるの。 結構は菌が入っちゃって病気と同じような感じで止まっちゃうとか、はいえー、発生中止かあの、うん、前回はなかった途中までできても変えない、うん、発生中止またはプランどっちだろうでも発生中止にしておきますので、はい、あといくつ まだ一話ある。八<笑>個ぐらいあるじゃん。六話しか書いてな い, いや。どれか一話でも。ね。てくれれば最初のが柔らかかっただけか。割るの上手くなったね。やっぱ白っぽいのは硬そうね。硬い。硬い。結構分厚い。まず分厚いと。 じ、う、ゃ、ん、ないかでなすねいっていうかなんか美味しそうな匂いと言ったらこの辺なんで家庭中心だとほうはいいか。 生はもう臭 い, い や,、ね、ま, だ来年いやまだある。<笑> い な, いえいないのかな小さいヒナとか生まれるのう ん, ん、うんうん、こちら。 っぽいなだ、ね、あれなんです、ねえーそうね、ん画像<笑>、ね、をうして口裏を合わせて。 いや、無精卵じゃおうかな。<笑>でもね、今取り出した子たち、あ、三十二だけか、三十二はどっちか。あのーうん、まあ、他に、他には帰ってきて、たまたま無精卵だったという。なんで、本当。いやー、もっとね、有生卵なのか無精卵なのかね、区別がね、はっきりつく方法があります。なんかもう、採卵の時に分かったら最高ですね。ねうん ある一定時間光を見せると、優と現れます。とかさ、そうそうそう。いや、色でも何でも千でもいいんだけど。いや立派な卵だね。粒子団は一定以上の多さとかあったり、ね あ、これは無精卵だ、ね、無精んです卵あどんどんどん本物となっていく感じです。<笑>なっていく 医者もいたっていう。いたっていうこと、途中で死んでしまった。終わりまがち。もう、はっきり言ったね。いたあ、う。ん、いるのかしら。いた。いたけど、お亡くなりになっている。のかしら。お亡くなりになっている。うん。だって、動かないんだもん。 これはいたね。いたねっていうかいるね。ええー。いるんだ。いるね。生きてはいない。そうなんさあ、行きます。は い, いました。 ぎて足も何が何かできてるいや発生中止か。 ひな の, の形になってるけど出る前に死んでしまうなななしいうったり、はい、します。 ピヨピがさ、えどやてはうるも、こややっあ長<笑><って><笑><笑>、はい、割れればねいいんですか セーだ。うん、でもなんか変な匂いするえー、匂いに分かるどっだろう卵マスターになる気も近いいやいやえーこれはセーランかななんか黒っぽいね色が黒っぽいよね真ん中だけできてるんそんな感じ発生中止、ね、あんまりいい卵の匂いでは鳥はどこからできるんですか はい、どことは言いづらいんですけど卵の卵白と卵黄の間だったかそこのちっちゃなすごいちっちゃなとこから揃ってるカラザみたいく。 センったえあっちえあああーと、分分ののの、えー、ななででか お, ーお無卵っぽいセランあれあーでも正卵ですね。 完全に、ね、き れ, きれな色 だ, だ。はい。ということで、でえー、今回の動画では品は一番もかりませんでした。はい。え優勢だ優勢だ。優勢だ 簡単な見分け方が分かる方はぜひコメント欄にあーあー最初 も, 見てもうちょっとね元から入れるやつは全部優勢だにしたいね。ということで、えー、と卵チェックでした。